皆さんこんこにちは今回は前回の続編で実際にお客様に木を剪定していただく場面ですこういう重たい枝をね切る時にいきなりあそこから切るとあのベリベリってなって皮がめくれちゃったりするんですよだからあの必ず一回枝を短くしといて。 それで少し3 0ンチぐらい残った感じの時にきちんと切るようにした方がいいのでその切り方をまずやってもらうんですけどこっち側へ切ってもらった方がいいかな例えばこれを切る時にこっちへこう枝が落ちるとしますよねそしたらあの下側を切ってそれから上側を切るんですよそうするとポキッと取れますんで この場合も先に下からまあこの辺で落とすとしたら下から3分の1ぐらいまで切り目入れてそれからその切ったところより 1cm ぐらい上で今度上から切っていくその時まあ軽く支えといた方がいいですけどはいそういう感じで切ってみてください。 で、それでパキッてなるのあれ<笑>あれ下の葉といかなかったね。ああ、ちょっとこの木は桜のような木とは違うかな普通はね、はい、普通はこの下から入れた葉とこっち上から入れた葉とこういうふうになるとここでパキッてこう。 こうなるんですよこういうふうになるんですね、うん、普通はね、はい、ただこれはもうあの普通の木と違う繊維だからこういうふうに切れちゃったけどねど、うん、まあそれでそういうふうにあの軽くしといて、はい、それでその後切ってください、はい、で切る時、はい、残さないでギリギリに行くんですけど、はい、もうこっちとか傷つけないように普通はこっち側から切った方がい いいんですけどこっち側切るから切るってことはこの角度が間違えるとこういうふうにいくとここえぐっちゃうし行き過ぎちゃうとこう残っちゃうしっていうことで す, すごく難しいんですよ。だからここにあらかじめ目安をねこうつけといて。 ここを目指していくよっていうことで、こうあのノコギリで、ね、でも何でもこう傷をこうちゃんとつけといて、でそれに従って切るように、はい、上手です。それでいいですね。であとはもう葉っぱ蒸しるだけですね。 こんなふうにしてもらえばいいということではいでいいですよね、はい。で、ボケね。ボケは こ, れこの枝ね、はい、上立ち上がってから外に出てますよね、これ。はいこれで その脇のこの枝は割とおとなしくて。いい方向なんですね、これは。だから、この枝を残して、こっちを切ってください。剪、う、定、ん、か、きばさみ。これ を, これを付け根できる。はい、そうですね。それで残ったやつを。 これね、今、はい、残ったやつを新芽えっと新しい部分を少し残して切るんだけど、はい、ここでみしこでみしっていう感じですね切り詰めですねこれはひわで切ってはいそうです目の上で切るはいそうですとここはまあこんなもんでいいですでこれは内向枝ですね内側いってるから付け根で切っちゃう はいこれ自体がもう中行きすぎてるでしょこの枝は割とよくないですかこれ、はい、いいでしょ、うん、そしたらその奥へ行ってるの取っても大丈夫ですよここではい<音>はい どうです、うんあともう枝先はもうここやったみたいにもう細かい作業ですね、うん、気になればやるって感じでサダンカとかカンツバキとかツバキで気をつけるのは直射日光が幹に当たるようになるとあの幹開けって言ってすごく木が弱るんですねあのこれ日陰の木なんで だから日陰の木はあの葉っぱで幹を守ってると思ってあんまり裸にしないってことですねだからちょっと目先冷たいなと思ってもちょっとにぎやかしておいて日陰を作ってやるっていうふうにするといいです、ね、切りすぎないってことですね要するにねいっぺんに日が当たっちゃうと幹焼けますからねこんな感じですね一旦昼にしましょうかはい。 どうですか、こんなペースで、はい、大丈夫ですかはい脚立も慣れればねあんぐらいの6尺ぐらいのがあるとほとんどのことはできるんでしょうね多分ね金木星も金木星はちょっと6じゃ無理かな<笑>ちょっと怖いなやっぱ8だなあれもあれがあるもんねあの金木がねあれ今回下げたいんですよね きいでですけど、るかなってい う, うん頭の方だけはちょっとやっといた方がいいですね私ね頭も作っといてっていうふうにしといた方がねあれはちょっと大変だ6 で, で届くよって言ったら結構きれいですね 1m ぐらい下げなきゃダメじゃないですか、うん、まあやってみましょうじゃあ昼します これはもう見、見ていただくしかないですよね。<笑>ねだから、けた乗ったりすれば、ちょっと見えるかもしれないね。じゃあ、行きましょうか。どの辺の高さまで住んでしたっけこの辺ぐらいとかう、ね、こうぐらい。そうすると、もう。 ここまでとすると、これより上に出てる枝はみんなでいらなくなっちゃうんですよ。細いので言うとこれとかね、これもないでしょ途中に。だから、こういうのを切っていきますね。こういううに抜けちゃうんですよ。 ででバラしますんでねだからこれとかかどうすするかなんですよこれねこの辺だから全部もったいなくはないけど真ん中ぽっこり開いちゃうんですよでもあの元通りになりますけどねだからこれをだから途中で切ってもあんまり意味がないんですよね、ええ、もうそこで切るしかないんですよ そこまで行っちゃっていいですかですはいじゃあ少しずつバラしちゃいますねもうしょうがないねこっちを先取るだけだめから れやすいかなちょっと見ていただいてキャタツそこまで行けますからで切りたいところはあと自分で判断して切ってみてください。 次、次でもいいなっていうところは、あの、迷ったら残して構えない、構わないんで。 まず幹を守ろうとしてね、内側にはまた何本か生えてくるはずです。内側枝がね、でもそれはもう木も必死ですからしょうがないんで だからね、今いじってる枝はどっから出てます、はい、あそうか<笑>そういうふになるから太い方から切ってた方が無駄がないよね。 で下枝っていうのは拭きにくいからね上に比べるとだからあまり気持ちよく切っちゃうとあの後からこうもう一回出てほしいなと思っても出ないんでね、まあ、いつでも切れると思ったら残しとけばいいですねここら辺とか今この脚立でそこ行ってあのやってみたらどうですか そ う, いうのも出よく見てねね先にね こ, ここ切ろうかなってこのこ辺切ろうかなって思った時も そ, その枝がどっから出てるのかね例えばこ の, この枝いい枝ですよねこれちっちゃいけどこ れ,、はいね、で こ, れこれ自体こっちの太い方がいい枝かなっていうのを最初に見といて ね, ねだからそしたらその枝の先のこの辺にいじってても さっきと同じねあの最後に切り落とすことになっちゃうから、はい、下から上がっていくときに最初は、うん、この枝残して こ, れこっち切っちゃおうっていうのを先やっといての方が効率がいいですよ、うん、そうそうするとここ開いちゃうけどね、はい、でも気にしないでこれもこれ 切, る切ろうかなと思ったときにこの出所はがどこで それは生かしていい枝なのかっていうのを自分で判断してね。そうですよね。もともとがほら、これもう徒長し生まれなんですよね、うん。うん。この枝はいいですよね。はい、うん。ならもうこれ残してここで切っとくとかね。今今日はね、今回はもう結構強めにその切り残しもなくしてぐらいやっといてもいいんじゃないですか。どうせこんだけ空抜けちゃってんだから。 うん、うん、そこでいいと思いますよ。うん、ここならね花芽つくんですよ。9、は、枝、い、だけどあの金目サの場合は新しい枝と古い枝と両方花芽はつくんで、はい、今こう新しい枝の失ったけど古い枝のこの葉っぱの付け根にあの花芽つきますか ら,、はい、からそういう意味ではあんまりこう詰めちゃうと花どんどん減っちゃうからね。はいうん まその辺は、そのくらいにしといた方がいいですね。そ内、うん、声では悪るけど、幹も守ってやらなきゃいけないからね。はい。それで多分こっち側、右側も、あの、左側と同じように多分できると思いますんで、六尺で多分できると思うんでね。こう石の上をかけるときはね、気をつけてくださいね。滑るからね。これでいけるかな。 うん、いけると思います今と同じあのちょっと一回下から眺めてみてあ一回ここから見てくださいこっちから見てください離れて左側の感じと右側の感じと見比べてあのぐらいの感じでいいんだなっていうのをイメージしてからね右側に行ってくださいはいん難しいかなでも今のところなんかうまいことやってますよ っと こ, れこれが来すぎてるのか。ああ ここででででっって言ったんすすすかかそうして、うん、どうです全然問題なくなくいんでカルミアは花、はいまあ、を。 最, 最低限こう花を取るあ花を取るで取るついでに間引くなら間引くあるいは切り戻すなら切り戻すっていうことですねこういうとこね、うん、まあ花完全に終わってからでも遅くはないけどまあでも早めにねこういうのとか こういうのはもう切り戻しでしょうこれうんそこまでいっといた方がいいんじゃないですかうんそうそういう感じでねこういうのも判断困ると思うんですけどね、うん、この辺にの戻すか、うん、もういっそここまでいっとくかとかね、うん、はいそれは自分の判断でこれも同じね あのこの機械に下げるんだったらもう思いっきりここ例えばここまでとかいう生き方を し, し, しとくなり枝先あんまりちょんちょん詰めてもあんまり効果はないね。何、うんはい、か こ, これをやるとちょっともう取り返しがつかないみたいなってあるんですかう そうですねまああんまり芽吹きはいい方ではないのでうん中枝はとにかく枯れやすいんですよ、はい、奥の方がだから今こう切り戻したからこの枝は生き残るんだけどこれ強いまましとくとこっちがダメになってくる、はいええ、だからそういうとこが難しいとこかなはいこういう感じですであいいですかそれはやります 大, 大丈夫ですね、はい、うんこ こ, こう出てくるのをまあ見越して戻しておくとかね、はい、いうことですよねうんこういうんだとここで多分切ってもここは出るかもしれない目が当たってるからね、はい、うんでもなぜ目は引きにくいし中は枯れやすいしってそういう木ですからね 藤はねちょっと困ってますねとにかくこのこれから針金、ね、引っ張られてこの針金、ね、もう食い込んじゃってるんですよこうい う, うにだからで本数も多すぎるねお互いに絡み合っちゃって締め付け合っちゃってダメになっていくんでうんだからもう主観を決めるしかないんじゃないかなと思いますね で普通はこうこういう主観がこうあってそういうとこからも う, こう脇からピュって出てきたらもう取っちゃうんですよで上から出てるツルだけで棚って作るからこういう途中から出たやつを生かさないんですよ、はい、それを全部そのまんまにしちゃってるからもうちょっとニッチもサッチもですねこれね、うんえー、だからこ れ, これは多分その針金の浮き目に合ってないんじゃないかなと思うんですけどこいつは これを種にするなら種にするで例えばこれを切っちゃうこれをもうこう刺し始めててもう針金に絡まってるでしょ全部だからこれをここで切ってそれでその先 ど, こどうなってるか分かんないですけどそれを絡んでるやつをそうなってますねで外せないやつはもう途中で切っといてそうすればもう12年で枯れちゃうので。 そう、最初の感じでうん後から出てきたピュって脇のピューっていうのをそのまましちゃうともう全部こうなっちゃうんですよ10月10月かなどっかでやんなきゃいけないんだけど今やるのはとにかく大変だしまたつるがいっぱい出ちゃうからつるがない時だから10月以降うん葉っぱがだいぶ散らかるからその時のタイミングで10月のタイミングでそれを外して でそーっとやれば花芽残ってるから花咲くんだけど多分これだけのことをバリバリやったら多分花芽みんなポロポロ落っこっちゃうけど、うん、まあそれ覚悟でやるんなら10月にやるしかないですねこれは主観じゃなくて隣のこれ落としましょうって言ったやつですよねこれ、はい、だからこのツルはなくなるとほんでツル切るときはだから5目ぐらい残してね普通だとこのぐらいの感じでこうやって切るんですよ 10月ぐらいに今回はこれいらないからでもこれいらないっつってこう取った先は枯れるからどっかで取らなきゃなんないけど今取るの大変ですよねちょっとかうん枯れてくると思いますけどっていうのとあとやっとくことはえっと家とかに 絡, む絡んできてるねもうねなのでそれを こないように、こういうのね。これいっちゃうじゃないですか。こういうのを、とにかく行くなーって言って、こういう、この辺のやつと、ガーって絡めとくとかね。そういう作業ですよね。うん。にしても、ちょっとツルが多すぎる<笑>うん。 多すぎんだよこうわ魚狙んないもんうこ、ん、うにしとけば今行こうとしてたやつは防げるでしょとりあえずねそういう感じでこういうとこにも、うん、困っちゃいけないツルがいっぱいあるなこ窓のまきだしねこうに取りたいですよね こういうのはもうしょうがないんだよな残してもしょうがない要するに胴吹き枝みたいなもんですよ鶴の途中から出てきた新しい鶴うん、こういうのはもういらなければなるべく取っちゃった方がいいですねこ う, こういうところもみんなそうでしょあ、ちょっと愛嬌でこの辺に咲かそうかなと思ったら取っといてもいいけど胴吹き枝みたいになってるやつ取っても、はい、あのその そこうだね。 枠はどっちから作ってもいいんですけど、鶴が、はい、あ方向ええ、う, うんとうう、ここ行ってんですか？で、あ、違う、右か。うん、それ右ですね。から。 これに対してだからこうですよねこうだからあっかにしてこうこうだったらこうですよね あ合ってる合ってる合ってますねはい合ってますというふうに家行きそうなやつをやってもらうと、はい、あとはみ出てきてるやつそれでこれが花芽あるかどうかなんですけどえー、っとわカメムシがすげえいっぱいいるのうーん 分からないな、いまだまだちょっと判別つかないですねこれは完全判明だけどうーんこれはもうちょっと待たないとダメだなええー、7月以あのお願いしてあるああはいはいあは大丈夫ですね、はい、ちょっと花目と葉芽がはっきり分からないんで うんちょっとできないねそれによって切っちゃうか残すか決まってくるんでね、はい、ちょっとはいそうですね7月の時にやることにしましょうはい 細, 細いのは、はいうん、切っちゃって大丈夫ですただこういう木なんでねこうカラス木蓮っていうのは株立ちでシュシュ出てくる木なんで白の白木ンとかとは 木, 木型が違うんですよだから あの株立ち状になってることは気にしないでください、うんはい、そういうもともとそういう木だ、はい、桃はあの太いとこどうするかですね奥のねあれねどうしましょうかね要するにこれね、はい、これその一番左のだけ残してこれ残してこれ あえっと、これこっちを切っちゃう大きくしたくなきゃそうなります ね, そ, うですね、はい、それかそれかまあ右の1本真上いってるのだけ切って、はい、左に2本残すか で, す、ね、でもいいかもしれないそうです、ねね、どっちにしてもね3つは多いね 一旦だこれをこれで行くかもう一段行くかですね うん、みんななんか寸胴切りされちゃってんな。うん、こういうとこはね。直、うん、しとくしかないんだけど。あ下の枝切っちゃいそ う, うっこんな風にうっちゃう そっちの切り口どうなってます反対側。あ、まだ平気ですね。そこが黒くなってくるからね。これもちょっと強いですね、後ろも。もう一段下げておきますか。んこんな感じにして、あとは、 不要なのとで取っておく残す枝と切る枝との太さの差がこういうぐらいの差ならいいんだけどこの太さにこれとかやるとこ う, う, うに枯れちゃうんですよ。ねっそうそうなんやっぱり3分の1とか少なくとも。 半分ぐらいの太さがないとねダメなんですよね。これこういうのはねダメになっちゃうんだよな。あもうちょっと入ってきちゃったねほら。 ちょっと手遅れっぽいこれね、はい、こう例えば真ん中抜いちゃうとこうすごいおっぴらがっちゃいますよねだからこれとこれを残すとかこれとこれを残すとかって決めなきゃいけないんど、さっきこれ切っちゃったけどね、うん、方向としてこれ と, これとこれでいくのかこれとこれでいくのかを決めないとこれ変ですよねここがね。うんうん、三つ股だし う あ, るのでうん、あ あ, あ, あだとしたらこれを先に落としてっていう感じですね。 落ちる方の枝をちゃんと持ってないと皮を剥けちゃいますよ。そうです。うん、こんな感じで切りたいところはあわかんなかったら聞いてください。 真ん中取真ん中取る、うん、そうですね。真ん中の太いのが気になるんだったら、この枝残して、こっちの太い方をここで切る。うん。で、少なくともやっぱ内側行ってんのは、もう、取っちゃった方がいいんじゃないですか桁つの位置大丈夫ですかそこで。行きます遠ければ掛け直し。 Thank、you うんそれはこっちから切った方がいいと思いますけど脚をこっちへかけ直してはいそういう感じで大丈夫ですかまっすぐちゃんと見て このところ真ん中行ってるから 枝を右へ傾けるようにね。右へ傾けるようにして。ちょっとね。そう、ごちゃごちゃしてますね。そうですね。うん。うん、そうですね。 手前側のはどっちみち強いからちょっとこう外へ逃がすとしたらこれをこれを生かしてこれをで切るとかでこっちもこの弱い枝残してこの枝を切ってこれは枯れ枝かでもこっち側生きてますねでもだからやっぱここで切るかですよねこことここですよね。 私切りましょう。下から見てたよ。なくなる感じを見てもらってもい い, でよよいしょ。うん、じゃ。ね。あの、で。 いいですよね。こっちはどうします？これ残すか、これ残すか見えます？こんな感じでいいですかね。あとはこういう内枝が気になるかどうかとかね、こういうのはねとかですね。こういうところの枯れ枝とか内枝とか、これも。 これかな、うん、これをどうするかとか。あ、折れちゃった。これらは途中で切っちゃって大丈夫ですかん途中しあ、途中 で, 途中でこういうのとかこれあまあ大丈夫ですけど、あんまりかっこよくは出ないですよ。でも、あの切るのは大丈夫ですけど、うん、切った後の出方見てあの、許容できるんだったらいいし、だから切ってみて、 出方見て自分で判断してもらえばいいかなと思います。落葉樹はとにかくね、詰めると変な枝になるんですね。こうちょっとおっろがった枝みたいになったりするから、それでも許せるんだったらそれはそれでいいと思います。うん。それは自分で見てみて、ね。はい。あとどうしようかね。あとこれ切るでしょこれもやんなきゃいけないね。これをね。 うん花なんだけどそうねこれから花咲くからやめとくか、ね、まだ7月でもいいもんねはい、はい、でこれはもう早めに簡単だから 切, 切っておけた方がいいか、はい、ね切っといっちゃいますかじゃ あ,、うん、じゃあどこまで行きます 作り直すつもりなら思いっきり言ってもいいしっていうさっきのあれですよね思いっきり言って例えばこの辺ででそうですそれかもうちょっと消極的にこの辺とか残し、はい、これ残すとかこれはあまり良くないかな少なくともここで切ってもいいですよね切っときますか ね、そうしましょうじゃああっち側もどうするかですねまだこれ枝長く伸びてきますからね、うん、こっちもねごちゃごちゃしてるけどどこまで戻しちゃうかで切れば要するにこういう感じになりますからね ここでやっていいですか？あ、いいですよ。はい。うん、本当は右から切った方が切りやすいだろうね。切りにくいですか？刃、はい、がね、入りにくいでしょうそこ。でも入る？左側から行った方がいい。うん？いや、この右側からこっちからこうこう切ってった方がいいと思うんですけどね。 ただ方向を間違えないように刃 の, の方向がちゃんと股の方に向かっていくかなっていうそうですねそういう感じでどこまで 出してくださいこれだと高さがそんなに今と変わらないあこれを落とすだけはいここで、はい、ああそうですね変わらないですねこれは変わらないですよで。これだとすぐまた屋根にあのた、ね、はい 迷, う迷っているああこの枝は弱いから、はい、これ残しで芯止めるかです、ねはい 行き過ぎですか？いいですか？はい、ここで。 いいであとはあの軽く切り戻しをねあのかけてもらってこ う, こういうところでこ う, いうとかこういう感じとかねあそこもちょっと伸びすぎてて気持ち悪ければはいどうぞ。 うん、そうですねそんな感じとかねあとこういう触るとことかね でっだだけどうんまあ残してた方がユーカリっぽいかなあんまり気にしない方が、うん、細いのばっ切ったっていうん。え、い細いのうんああそうだから切れば切るほど寸胴でまっすぐな感じが目立っちゃううんだからそういう意味では取らない方がいいあのなんていうの紛れるかなって感じはしますけど ただこうい う, こう 枝, 枝分かれのところとかのごちゃごちゃしてるのは枝分かれをすっきり見せた方がいいので、はい、そういうところは幾分あの胴吹きを取った方がいい場合もありますけど、はい、これ途中に取ると本当につるんとした棒になっちゃうんでね。うん 新木星どうしますかがっつりやっときたいんですかねどうしますか自分でやってみたいとか。っと や, っやってみたいですか、うん、はい。じゃあ、じゃあ、やってみといてもらって7月見るんでもいいですしね。それとも今、 見ま今 さ, さっきみたいな音になるかもしれないし、はい、込み込み明らかにいけ、ええ、ないやつをまず取っといてそうですね そ, れそういうのからやってみますはい、はい、そうですかわかりましたじゃあちょっといらない抜いた方がいい枝をちょっと探しといてください、はい、私ちょっと継ぎ色を塗っちゃいますこれも後でできますよねもうね 桜切ったとこなのかさっきみたいに思いっきり太いとこですよ中の方の。 とりあえずこれ切るんで。そっちに出し、出してくださいね。で、残った枝を調整してくださいね。はい。取れなければ、上をちょっとさばいていただいて。 こんなしないと抜けないってことはもう相当無理あるんですよね。 こんぐらいですか高さ。こんな行っちゃうそこでそこで行くぐらいですかそんぐらいで。はい。じゃあもう一段下げなきゃダメかな。これが残るぐらい。これも高い。 ここまでってことか。うん。残せないですね。と、うん、いう感じですね。これは残すか。血はいらない。 というの。 はい、じゃあこっち頭止めましたから脇の枝できますよ。うーん、それは外行ってる枝だな。うんここう？こうなってるんですよ。よはいはい。なので根元から。そうですか、こっちでも右行ってる枝もそんなに良くはないですよ。そっち、うんどうです？ 要するに今切ろうと思った枝を切ると残った枝がまのびになるっていうことは確保しないと土地を切るってことはね、うん。ああでもこれを残すとまのびになっちゃうので。ああそうですか。あじゃあそっちも取っちゃうってこと元から。 んそれを切るんだうん切 っ, いや切ってみると要するに戻せなくなるんだよなだからえ こ, これをこれを切るって言ったんじゃないですけど今これこれは切んないのこれそれのたまりのええ、これを切っちゃうんでしょこれを残すんじゃなくて残すんじゃなくてなんかこ う, こういう伸び方になってるんだけどうん だけど、ここからの出方は悪くないでしょ、うん、こっちの枝の方が よ, よそいっちゃっていません、うん、どうです切り戻すってことはね切り戻しってことはこれを残してこっちを切るのが切り戻しなんですよ、うん、これを切るのはただの枝抜きなんですよ、うん、だからそれでいいのかっていうことを確認したかったんですけどね こ の, この枝の出ていってる方向は悪くないんです。この枝は良くないけどね。うん。うん、そっちの方が強いからそっちを取って、で、これも取るんなら取ってもいいですけど、まあ、と思うんですけどね。 ですけど、はい、これは残すでしょ、はい？これはこの辺とか残します？それともここから行っちゃっていいんですか？とりあえず残してみてもいいですか？これ残残す。あ、これを残す。はい、えっと こ, こここな辺が輪郭でしょ、はい？葉っぱあります？うん。ここで見ますか？うん。だからちょっと下から見えないんで。 このえっ、ー、とのこ輪郭にしようとしている部分に葉っぱありますか？あります。あります。はい、じゃあじゃあこっちは落とせばいいですか？はい。はい、じゃあ輪郭まで下げてくださいね。 こ っ, こっちはちょっと高いです、ね。高い。はい、えっ、ー、とでも残す。残して上の方の枝で切ります。うん、そうするとそこがつっかになっちゃうので。うん。じゃあ枝は残すんですね。残します。はい。はい、じゃ 高さ決めて切ってもらえばいいですね。じゃ下から切る必要があれば切りますっていうことです。残していいですね。はい。じゃあもう下から切るのはないかな。そういうのバラす時もね、あのコジットみたいな意識して切るとかさばらないんですよ。こういうふうに結構かさばるでしょ？ だからえ、枝を剪定するように切っていくといいんですよ。こういうとこも、こうちょっと残しちゃうよりはこ、ここできちって切った方がかさばんないですよね。そういうふうに。枝を残して、で、古い枝を取っていくっていう感じなんですけど、はい、えっ、ー、と、今回はあんまり、あ、こういう、こういう細くて細かい枝は、花咲いてもポツポツしか咲かないんですよ。 っていうのはもうこれ古いからね。うんうんうん、っていうときはこれ新しいでしょ、はい、そういう、こういうごちゃごちゃして古い枝は、新しい枝に切り戻すんですね。はいはいはい、こういうふに。で、これをそのまましとく、はいはい。はい。そういう感じで。で、高さも低くしながら、例えば、こういう新しい、これ新しいでしょ、はい、だここでもいいし、はい、ここでもいいんですよ。う、は、ん、い。低くしたければもうここまですれば。はい。えなぜこう途中で切らないで、はい でこれ自体もちょっと古い古いっていうのはこの枝の色がオレンジ色じゃなくてグレーになっていくこれは新しいからちょっとオレンジっぽいけどこっちグレーですよねだこういうグレーの枝をオレンジの枝にするっていう感じですね で, でも元から古ければもう元から切り戻す、うん、っていう感じでこういうとこもこれ全部新しいんですけど全部取っておいても花にはなりますけど ウッド仕様だったら間引く。間引きも含めてこう切り戻せばちょっとスッキリしますよね。はいはい、こういうとこね。はい。うん。ちょっとめんどくさいですけどね。はい、でも、あの、やればスッキリしますんで。はい。あ、そうね。これは切っといてあげないと大変かな。え、木毛と一緒です。これ太いもんね。これ大変だよね。これは、だから、 これ残しぐらいにしちゃうないともうこれいじってられないので名札をでここまでいっちゃっていいと思いますしょうがないんでねこっちも残すか一応こういくかああこっち折れちゃったもういいか <笑>ちょっとこれが、うん、これを引っ張ってていくゃこれをはい牛蓄くはこの樹液が毒強いから傷口とかある時はやんない方がいいですねどうなんだうでどうですかやってみて感想というかですね まだどの枝を残すかっていうのの極めが、うん、ちょっと難しいなって感じ。ああそうですかはい。うん。大体は。大体は。なんとなくはつかめてきたけどでもまだちょっと。うんうんうん、なるほどねはい。うん。宮下さんが、うん、されているのを見ると、うん、あそれ残すんだとか<笑>、うん、これは切っちゃっていいんだとか、うん。うんうんうん。うん でも今日やってて、まあ、判断がたまに違うけど、はい、でもそんな大幅にこう全然とんちんかんっていうことは全然ないあの、はい、だいぶもう飲み込めてる感じがしましたよはいあとはだから7月やるんだったら、はいうんえー、と上緑山越しとか、うん、ええ来楽も終わってるしうん藤は冬ですね うん、んな感じあと刈り込むものは刈り込むとかさつきももう刈り込んで花咲かなそうですもん ね, ねこの状態じゃねそし、はい、たらもうあの刈り込んどくかですね、はい、刈り込みばさみ使うまでもないもんねこの大きさじゃね、はい、うんあと何か心残りというかついでに聞いときたいと か, な ん, か, ん, かなんか地面に植えるのでおすすめのとありますか 雑草をちょっと生えてくるのに、ねうん、あの声を植えていけば、まあカバーできるかな。あ、カバーねバー。オキザレ、オキザリスは割とグランドカバーにはなりますよね。うんえっと、時々こう残してありますよね。向こうに向こうあれここね。これオキザリス生えてれば、あ草生えないですよね。うんええ。 これはもうこの庭にもあるから、まあ、増やしてもいいかなとか増えだすと取りきれないぐらいになっちゃうけどでもまあ雑草だと思わなければ全然いいんで他のもの生えてこなくなるからまあ毒ダミ生えてるよりはいいかなって感じですね あ, あと落ち葉って掃除きれいにした方がいいんですよ、はい、あの枯れ葉あ枯れ葉はね、はい、まあ そうね、夏場っていうかこの梅雨時はその落ちた葉っぱから病気出たりもするから取った方がまあ基本的には取 っ, た取ってもいいんだけどあんまりこう腐葉土になりかけたようなやつまで取っちゃうとあの微生物までさらっちゃうことになっちゃうからちょっと腐葉土になりかけたようなのはもう置いといてそんなつるんつるんにする必要はないむしろ残ってる方がいいんですけどね病気さえなきゃ。 病気がこう飛んじゃうから落ち葉掃除するっていうイメージですかね、はいはい、僕はまああんまりツルンツルンに掃除しない方がいいと思う派です、はい、微生物も大事なんでね、うん、大丈夫ですかはいじゃあ今日はこれで終わりにしましょうは い,、はいういはい、長時間にわたるご視聴ありがとうございました なお出張選定講座の金額等については選定講座のホームページをご参照ください。